はい、みなさん、こんにちは、まおです。ちえです。スクランブル、はい、あの、いい方の、ボール採用で、一、はい、つバーディーを取るごとに、その飲み物とかおつまみ代を。千円。プレゼントします。千円も。<笑>ちょっと頑張ろう。頑張ろうはい。前もう入っちゃうじゃん。ナイス。ナイスバーディー。ありがとう。とりあえず今のところ、ワンバーディーっていう感じです。 いいね、ありがとうございいいいいまますすすねねみせんん褒めることが仕事なんです<笑><笑>仕事事なでされてたわ<笑><笑>いい、ねうん、ナイス完璧。 完璧で、もっ微<笑><笑>いいいい、うん、妙だ ね, っねどっちだと同じくらい。 ラインいいいラインでで、うん、ここは取りたいホール<笑>行けないでね<笑> あ, ー先生ありがとうございますありががととううごござざいいまます<笑>拾わせてたますす<笑><笑>ててあせっちじゃ<笑>こっち。じ<笑>ゃ<笑> こ, こで ちょっでも惜しかった。 なんかチンが先打った方がいい気がする俺もそう思う、うんうん、そうですよね結構そこパターってあると思うなんかそーー う, そう打ってちょっとアドバイスもらって決めに行くみたいなそうちゃん決めに行くのうまそうなんかパチコーンっていけそうとかなるほどじゃあ次そうしよう、うん、戻してみよういいよ戻してみよう特別だからな戻してみるだけだからな<笑><笑>回ってます こんな楽な可愛い。バーディ ー, ー, ディーでか。はい。ねえ、バーディー。今日、あ、お腹痛い。<笑><笑>ちょっとく。くっすい持ってくるね。<笑>はい。山本先生。こんにちは。<笑>えっと、今日のウェアの紹介お願いします。今日は。黒とグレーの。ファッションです。はい。X. G. のウェアです。 可愛いいおすすめポイントありますかおすすめポイント、このシャカシャカがめちゃめちゃ可愛いんですよね中にもまー、あ、ちゃんも可愛いい<笑>ありがとう<笑>マイザーも、中にもね<笑>え、セクシーミッ シ, シャって大丈夫です本当に大丈夫ですか<笑> PX 字って書いてる、このあかい言<笑>えませんあったかいやつを着込んでます可愛 い, い いっぱいいっぱい着込んでます。暖かいですか。暖かいです。いい感じです。演技して。ていうの<笑><笑>じゃあ。あ宮崎千絵ちゃんに。あ、これ、されてる。<笑>あ、千絵ちゃん。千<笑>絵 ち, ちゃん。千<笑>絵 ち, ちゃん。<笑>本物の口だよ。な<笑>に<笑><何>、こ<笑>。 こんにちは ち, えちゃ ん, んちは。はじめまして宮崎ちえです。はじめまして。早速なんですけど、はい、今日 の, あのポイントコーデポイントは今日はですねイエローのスカート で,、えっとですねはい、こちらを脱ぐと、はい、スタイルがやくなりますね前半でもセクシーカメラをしたんですけどす、ね、流してくれるかな、ねははい、かわいいんですけど、ね、実は ガ, チャいいガッチャーゴルフ契約してるんですけど、はいはい じゃなくてガッチャガッチャゴルフじゃない方のえー普通のなんですけど、はい、すごい動きやすくて大好きなウェアになってますえーすごいえこれ普通にこ う, そうこ普通のなのでもえー可愛いね着ちゃう可愛いめっちゃ可愛い<笑>可愛くて暖かくて動きやすいっていう本当はゴルフウェアなんじゃないかっていうような服ですめっちゃいいですねすごい可愛いですありがとうございます色のスカートで でこのバイザーは黒と白持ってるんだけどこのね生地がお気に入りなの<笑>ねかるなんか冬っぽいねそう冬っぽくてコーディロイみたいな、ね、かわいいです合ってる感じ、ね、バイザーがお気に入り、ね、かわいいですね一周してもらいましょうパラパラパラパラパラパラパラパラパラ<笑>はい最後に一言以上ちえちゃんでした おー、ナイスチョーナイスチうございますナイスチョーカッ褒めるのが仕事だもんね、うん、あ、あるよ、ティありがとうこれね、カンザシティっていうの、ね、かわいいね<笑>宣伝しとく<笑>かわいいよねカのロにもさ、明かしてね。そう、カンザシだからねそそうう。お、いいねやっぱイメージした人が良かったうん 軸はぶれ、ぶらさない。<笑>言葉がぶれぶれだよ<笑>軸はぶれさせない。大丈夫かあ。ギリギリ。で、降りてきたよね。ナイスショット。ウェザーブラシ。 いいいいいいいいめちちゃゃくなななななんんんんんかかかかかさああああそこううだよの、うん、なんかあのーードタッピンでヤード多分ヤヤ大丈夫や。 きうううおっっっっっいいちゃっ<笑>ゃっっっ ち, えちゃゃたたた全然んんんじこぐらかか乗ぴり行行ててみよう<笑>行ってみよう行ってみよえしかった、ねね、でもバービーは決れるよ。 気合いうわおいしい ああああああああん。あああああああああああああああああああああああああ スですーーですばイショー素晴らしい、本当に。 ヤーード大人がありがとうおバーディー厳しい、ね、チップインバーディーそうだ、ね。 諦めたたたらそそこでしし終了だそうだ<笑>なんか両見ちゃっ緊<笑><笑><笑><笑><笑>緊張した張ドキドキしちゃった。<笑><笑> 今何番ウッドだったんですか 行行行け行け行くんじゃないおーすげえ素晴らしい<プ><笑><うも><笑> 左に切る。<笑>ちょっと左に切れた、うん？ちょっと左に切れた。ほぼま つ, つ。いいんじゃない？うわあ<笑><笑>ってことで、はい、ロックホール終わって、はいはいはい、ワンバーリー。 はい、はい、千円の飲み会になっちゃいます<笑>。じゃボギーとってないのすごいね、二人で一緒にミスしてないから。ああ、個人ワークは悪くなりないし。うん、確かに。あと一歩ってい感じ。そうね、パターちょっと惜しいところが。そう、パタうん、由かちゃんどうですか、せ、千円す今のところ。ちょっと。 水とピノしか食べれないで す, <笑><笑>です、ね、<笑>あ も, うもうちょっと頑張って頑張ってよって頑張って頑張っパターでね、やっぱり、ね、そうするとやっぱ二人じゃねえ二人だと厳しいよね、ま、ね、たーって厳しいと思うので、うん、かるあーなるほど、なるほど しパター、パーじゃあパターだけゆかちゃんちょっと参戦します。あ, あはい。三人でパターでば、じゃあバリーの可能性も上がる。お願いしますゆかさん。はい。お願いします。一番初めに打ってライン出しょう。<笑><で><笑><笑><笑>やっぱ若い順 で, で, で。若い順で。確かに<笑>回ぐらいいいよか。ね、<笑>じゃあ残り三ホールはマオ、ま、ちゃんの妹さんの。 ゆうかちゃんが、はいまあ、パターも参 戦, しパター参戦して3人でパターをねやってバーディーを少しでも多く取りましょう。はいはい、頑張るぞ A.A.O <笑><笑><ゆる><笑>